一時期はこれはもうダメかと諦めにも似た境地でしたが、ここに来てまた少し希望が出てきたようにも思えます。どうも、政治いろいろの学部です。結果的に体制は動かず、来たるべき結果に変わりはないのかもしれませんが、それでもやはり期待してしまいますね。 連合ニュースの記事を引用します韓国の世論調査会社、ハンギルリサーチが16日に発表した大統領選候補の支持率は、保守系最大野党国民の力のユン・ソン・ギョル前検事総長が 42.4%、革新系与党共に民主党のイ・ジェミョン前キョンギド知事が 41.9% で、その差は 0.5 ポイントと、 誤差の範囲内だった。前日に公式選挙運動が始まり、投開票まで3週間となったが、両氏の接戦が続いている。2週間前の前回調査に比べると、ユン氏の支持率は 3.9 ポイント、イ氏は 1.5 ポイント、それぞれ上昇した。選挙戦スタートを前に、それぞれの支持層が結集したとの見方もある。 中道系野党国民の党のアン・チョルス代表の支持率は 1.0 ポイント下がり 7.2% 革新系野党正義党のシム・サンジョン元党代表も 1.3 ポイント下落の 2.0% だったユン氏は地域としてはテグ・キョン・サン・プクと年齢別には60歳以上を中心に支持を集めているイー氏はチョルラド 40代と50代での支持率が高い。ユン氏とアン氏による野党候補の一本化に関しては、ユン氏を統一候補とした場合に、同氏の支持率は 47.4% で、イー氏 43.7% を 3.7 ポイント上回った。アン氏を統一候補とした場合は、イー氏が 40.4% と、アン氏 33.4% に、 誤差差の範囲をを超える差をつけた前回の調査では、イ氏の 42.2% に対し、ユン氏が 42.1%、イ氏 41.3% に対し、アン氏 31.5% だった。今回の選挙が持つ意味として、国民の力など野党による政権交代を挙げた人の割合は 50.7%。 与党である共に民主党による政権の再創出は 40.6% だった。調査はインターネットメディアのクキニュースの依頼で12から14日に全国の成人1009人を対象に実施された。とのことです。一時期はユン・ソン・ギョル氏に大きく水をあけられ、これはもう終わったかと思われていたイ・ジェミョン氏ですが、 今回の世論調査では、ユン氏 42.4%、イ氏 41.9% と、誤差の範囲と言っていいところまで迫ってきています。実際のところ、この世論調査にでも述べられている通り、政権交代を望む声が 50.7%、共に民主党政権続投を望む声が 40.6% と、その差はいまだ 10% 近くありますので、 残念ながら、ユン・ソン・ギョロ氏絶対有利の情勢に変わりはないと思いますけどね。イ・ジェミョン氏は小型のムヒョンとも言うべき人物であり、この人物が次期大統領に選出されれば、日本としてはこれに越したことはありません。現日本大使のカン・チャイル氏を見ればわかると思います。カン・チャイル氏も中日大使に選出される前、 それこそ言いたい放題、やりたい放題の反日を繰り返してきました。2011年には北方領土の一つである国後島を日本の許可を得ずに訪問。日本から抗議を受けると、日本側の一方的な論理と言い放ち、ロシアによる実効支配を改めて支持する姿勢を見せています。親日派に分類された人物の墓を、 国立墓地から移送することを決めた、親日派・ハボ法という、あまりにも未開すぎる悪法に賛同し、温州がそばにいるのに、愛国烈士があの世で安らかに眠れるかという趣旨の発言をしています。2015年の慰安婦問題日韓合意に関しては、安倍政権と朴槿恵政権の約束に過ぎず、国家を拘束する条約や協定ではないという、 国際的にあまりにも無知極まりない見解を示しています。極めつけは2019年、天皇陛下を韓国では日王と呼ぼうなどという発言までしています。このような人物が日本に留学経験があるということと、日韓議員連盟の会長であることから、韓国切手の地日派として駐日大使に選定されたのです。当然、 日本側は使用対応を行い、来日から4ヶ月間も新任状法廷式を行いませんでした。カン・チャイル氏は2021年5月24日に皇居で根性天皇陛下に新任状を法廷して中日大使に正式に就任したのですが、個人的にはこれを許した外務省には怒りを覚えます。天皇陛下を日王と呼ぼう韓国人は 戦争の主犯が昭和天皇だと思っているなどと発言した比例極まりない人間を根性天皇陛下の御前に招くなど決して許してはいけない行為なのではないでしょうか。さすがの日本政府もこの無礼者とはまともに話をするつもりはなれなかったのでしょう。前任の茂木外相は外務大臣を退任するまで一度も面会していませんし、今の林外相も 確か面会していないと思います。茂木前外相、林外相とも親中派ではあっても、さすがにこの無礼者は許せなかったのではないでしょうか。イ・ジェミョン氏が大統領になってくれれば、日本政府はこのカン・チャイル氏に対するのと同じサイドを取ってくれるのではないでしょうか。2月16日の同じ連合ニュースの記事によれば、イ・ジェミョン氏は 2015年の慰安婦日韓合意は被害者中心の原則を守らず不適切だと述べたそうです。日本が拒出した10億円も返還すべきだとも言ったそうですね。イ・ジェミン氏の基本的な考えは日本はいつか必ず韓国を侵略するというものだと言っても過言ではないでしょう。イ氏に言いたいのですが 日本が韓国という国は日本にとって無価値だからです。資源に乏しいだけでなく、そこに住まうのは誤った教育によって反日病に侵された人々です。韓国を高く評価しているのは世界中で韓国人だけということに気づいた方が良いと思います。こういう人物が大統領になってくれれば、 嫌顔でも期待が高まるというものです。しかしながら、この記事でもあるように、イ・ジェミョン氏の指示はチョラルド中心のようです。チョラルドは、韓国内でも時折、外国と揶揄されるぐらい、左派の多い地域です。当然のことながら、韓国内の保守派や中道からは、全く人気がないのではないかと思われます。文政権による中国への復讐っぷりは、 逆に韓国国民のナショナリズムに火をつけてしまいました。北京五輪での出来事もあり、今韓国国内では反中派が勢いを増しています。この反中派にしてみれば、反米、新中、新北朝鮮路線継続を提唱しているイ・ジェミョン氏など到底受け入れることができず、新米、反中、反北朝鮮のユン・ソン・ギョルしか選択肢はないでしょう。 それはそのまま国民の力、ともに民主党への支持率へとリンクし、記事内にある 50.7%、40.6% という両党への数字の違いに現れているんだと思われます。しかしながら、韓国人にとって、反日はもはやイデオロギーを超越し、DNA に刷り込まれているレベルと言ってよく、それが両氏の 42.4%、 41.9% という数字に現れていると思います。突き詰めて言えば、今回の大統領選の争点は、反中か反日かを選択する選挙になる可能性も秘めています。そうなった場合、イ・ジェミオ氏にも勝機は十分あります。イ・ジェミオ氏には、選挙までの残り期間、ぜひとも反日フルブーストを行っていただき、是が非でも次期大統領になってほしいものですね。